データ同化研究支援センターでコーディネーターを務めております野村と申します。この度は気象研究所の田中正幸さんと共同研究で進めております繰り返し自身の予測という研究につきまして、現状までの成果をご報告させていただきたいと思います。 こちらは、えっと、いわゆる、ロイス DS ジョイントの共同研究案件というわけではないんですけれども、データ同化研究支援センターで受け付けている研究支援相談をきっかけに始めさせていただいた共同研究となっております。今回、気象研究所の田中さんと一部交代しながら発表させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 えー、本研究は同じ震源で繰り返される地震というのを解析対象としておりますが、えー、まあ国 内, 外, 国内国外に限らず、えー、発生している大地震の多くは、過去から大地震を何度か繰り返してきた場所で、えー、で、また起きているというものになっております。<笑>特に、えっと、国内ですと政府の地震調査研究推進本部というところが、過去に大地震を繰り返してきた内陸の主要な活断層、 および海域で起こっている地震に対しまして、長期的な地震発生確率を評価し公表するということを行っております。右に示している図がその一つの成果でして、内陸に存在する活断層のうち、 マグニチュードおよそ 6.7 以上の大きい地震を起こし得る活断層を図に示しておりまして、で、その、それぞれの活断層について将来30年間で地震が起こる確率を評価して、それが 3% 以上と比較的大きいものにつきまして、赤い色で塗った上でその名前を表示しています。このような形で各場所における地震のリスクを評価しているんですけれども、 えー、先ほどの、えー、こちらの繰り返し地震というのは、まあ、非常に発生、発生周期が非常に長くて、えー、短くても数十年、長いと数万年という非常に長い周期で起きているので、えー、短期的 な, な状況から、その予測この、この予測というのが ど, どれほど正確で当たっているのかというのを判断するのが難しいという、えー、問題があります。 そこで、えっと、現在、気象、気象庁の方では、えっと、主に海域の、の、のプレート境界に、えー、こちら右図にありますような、こちらのような領域に存在する、えー、中規模の、マグニチュード4から5ぐらいの中規模の繰り返し地震に対して、えー、で、予測を、で、短期間の予測を行って、えー、その予測、予測、予測精度を検証するといった予測実験が行われております。えー、こちらの予測実験につきまして、えー、気象庁の田中先生、 田中様の代わりに交代しまして、えー、ご説明をいただければと思います、えー。田中さんよろしくお願いいたします。はい、えー。気象研究所の田中です。よろしくお願いします。えー、気象研究所では、えーまあえー、気象庁の全国の地震計ですね、えー、の記録を使って、えー、相関係数とコヒーレースを用いて波形のよく似た地震を追跡しています。 えー、波形のよく似た地震はほぼ同じ場所で発生していることが分かっており、えー、それは、その多くは繰り返し発生しています。えー、左下の図でございますが、波形のよく似た小規模の繰り返し地震について、発生間隔の日数を自然対数にして、それを式の分布で表したものです。えー、正規分布の形状をしております。ある程度、周期的な時間かけて繰り返していることが分かります。 え、気象研究所は、えー、見つけ出したデータを、まあ、地震の発生間隔の自然体数が正規分布に従う更新過程の統計モデルなどに適用して、1年や3年以内の発生する、えー、確率的予測を行っています。えー、しかし、えー、次のページをお願いします。えー、まあ、2011年の東北地方太平洋気地震が発生したことによって、その確率予測が非常に難しくなっている状況があります。 右の図ですが、波形のよく似た中規模の地震の発生状況を示しています。横軸に成歴、縦軸に北から順番に波形のよく似た地震の時系列を並べています。赤線ですね、縦の赤線の部分ですが、これが2011年の東北地方太平沖地震が起きたタイミングです。この2011年の東北地方太平沖地震が起きたことにより、岩手県からたい福島県あたり、 の発生間隔が2011年以降非常に短くなっている急激に縮まっている状況が見て取れるかと思いますこのようなデータがま発生したことによって本来予測に使っている中期的な発生間隔を仮定した統計モデルにこれをこのデータを適用するとま確率予測が全うできないという恐れがあります そこで、今回、野村さんから新たな予 報, し予報手法を提案していただきました。それについて、これから野村さんに説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。田中さんどうもありがとうございます。えー、では、私の方から続くさせていただきます。えー、先ほどの問題に対しまして、本発表では、特にその東北沖で起きました2011年の巨大地震。 以降に対 応, 対応する形で、えー、巨大地震による余震誘発効果、巨大地震後 の,、えー、の繰り返し感覚が非常に狭まるという効果を取り入れた、えー、新たな統計モデルを提案しまして、それをこちらの東北沖の中規模の繰り返し地震に対して適用しまして、えー、で、その、えー、周期周期の 変, 変動状況を踏まえた新た な, な確率、 えー、繰り返し地震の確率予測を与えるということで研究を行っております。一応この、えっと、研究のきっかけについて少しお話ししたいと思うんですけれども、えー、今年に、えっと、私の方で、えー、地震の解析を含めた、天下定のモデルの解析という本を書いておりまして、そこで、えー、一つ、えー、この、 えー、国, 国内ではないんですけれども、アメリカで観測された繰り返し地震のデータの解析例を入れております。こちらは2001年から2010年までのえに観測されたある一本の繰り返し地震の系列の、えー、発生累積発生数を、えー、階段上の灰色の線で書いているんですけれども、2001年から2004年まではこちらに 示しているように、えー、割と、えー、均等に周期的に発生する、発生を繰り返していたという状況が続いていました。その発生時刻を上に、えー、縦棒で書いております。それが、えー、2004年の9月にマグニチュード6の 割と大きめの地震が起き、起きまして、その、その影響で、それ以降の繰り返し感覚が非常に狭まって、えー、上の縦棒で見ていただいてもわかるように、ドドドンと一気にこうたくさん繰り返して、それが、だんだんその繰り返し感覚がだんだんと広がっていって、まあ、最後の方では、え、元の、え、2004年以前の感覚ぐらいに戻っていると。こんな状況になっておりました。こちらについて、えー、ま、で、まあ、一見その、えー、もうランダムに、 ババッと起こっているように見えるんですけれども、実はその、えー、の、余震の、え大地震に対する余震の減衰の仕方を、余震頻度の減衰の仕方を表す、大無理打つの法則と呼ばれる、あるべき関数を当てはめる法則公式がありまして、その公式を当てはめた、当てはめれたものが、この、えー、黒い、え破、ー、線になっております。この黒い破線と観測値の、えー、増加の様子が、非常に、えー、よくフィットしているように見えると思います。 こちら実はただフィットしているだけではなくて、この黒い、えー、黒い破線のべき関数に対しを使って、上にある発生時刻、これをこの黒い関 数, 関数で変換した変換時間というのを用意しますと、まあ、こちらの、えー、右端に示しているような形で、発生時刻、変換された発生時刻の列というものが出来上がります。でこの変換された発生時刻の列というのが、まあ、実は非常に、えー、周期的に均等な感覚で、 起こっていることがわかります。ですので、えっと、大地震の影響を受けた後でも、えー、その時間進行の仕方が変わるというだけで、時間進行の仕方について変換を行えば、えー、均等な発生価格が得られて、それに基づく予測が可能というのが、えー、本研究の基本的なアイディアとなっております。こちらのアイディアに基づいて、えー、本研究を進めてきたということをお話しさせていただきます。 それで本研究のきっかけなんですけれども、えっと、田中さんがさから先ほどお話しいただいた内容の講演を私も自身配置をしまして、それに基づいて、えっと、私の先ほど前のページで申し上げた手法が使えそうだなというふうに感じまして、まあ実は、えっと、相談とあるんですけれども、実は私から先に声をかけて、え少し相談してみませんかという形でお話しして、 で、それで、そう、で、えっと、データ同化研究支援センターとして、えー、相談を行って、で、そこから、えっと共、共同研究をするということに至っていました。で、えっと、こちらは共同研究として、えっと、私の申請した科研費の分担研究者に田中さんに加わっていただいて、まあ、それでこ、こちらのような形で、えっと、コンテントから採択されて、えー、進めているという研究になっております。 分断者の田中さんの方には、え気象庁の、の地震波形データに基づいて、繰り返し地震の系列というのを特定いただくという作業を行っていただいて、私の方ではモデルを考えて、モデルを適用して統計分析を行って、え将来予測を行うというところを行うという形で進めております。で、また田中さんの方には、その将来予測について、え将来にわたって実際の結果がどうだったかということをいろんな観点で検証いただくと。 という形で役割分担をしております。では、えっと、少し、もう少し、ちょっと、ややテクニカルになるんですけれども、内容に入ってまいります。えー、繰り返し地震のその統計モデルというのは、まず、えー、まず統計でない、えー、基本的な考え方のモデルとしては、えー、は、ある周期 μ というのがありまして、周期 μ が経つごとに地震が起きて、繰り返発生数が積み上がっていくような。 そういったものを考えています。これは、えっと、断層の、えー、物理的な過程として考えると、断層には、えー、地震を起こそうとする応力と呼ばれるものが、えー、ありまして、それがプレート運動の進行に伴ってだんだんと蓄積されていって、えー、最終的に、えー、岩石破壊を起こす、えー、ある敷地に達すると地震を起こして、えー、応力を解放すると、それを繰り返すような プロセスで進んでんおりますこの時、その、えー、定常的に、えー、プレート運動によって蓄積されるレートをラムダとして、で、地震による応力の解放量をデルタ S と置きますと、発生間隔はデルタ S とラムダとの比で表されて、まあ、それ が,、えー、が、えっと、地震の間隔になると。そういうふうに、まあ、えー、ごく単純には捉えることができます。 ただし、実際の発生状況を見ると、その繰り返し、発生間隔というのは一定ではないく、多少ランダムに変動する部分があります。その部分については、この応力の蓄積過程で、で、ランダムな格乱が加わるというふうに解釈することで、で、その変動を説明することができます。このランダムな格乱というのは、いわゆる周 辺, 周辺で起こっている地震活動に影響されて、 断層にかかる応力が変わってくるという状況を表していて、これを、えっと、単純化して、ブラウン運動の形で禁止して与えてやると、応力が蓄積されて応力解放するプロセスは変わらないんですけれども、その増加する過程でブラウン運動による格乱的な増減が起こるという形になります。で、このようなブラウン運動を仮定したときに、ある地震が起きてから次の地震が起きるまでの発生感覚、 というのは、えー、ブラウニアンパスセージタイム分布と呼ばれる確率分布に従うことが分かっていまして、えー、これは平均、えっと、上と同じ平均 μ と、あとあるばらつきを表す変動係数と呼ばれるパラメータ α という2つのパラメータを持つ確率分布に従って、発、えー、生間隔はランダムに生成されるという形でモデル化して、えー、統計モデルとして扱うことができます。 このような統計モデルが、今の繰り返し自身に対する予測手法の基本となっております。そこで本研究につきましては、さらに一歩進んで、そのプレート運動による時間進行、すなわち応力の蓄積率が時間変化するものとして仮定して、その時にその発生感覚がどうなるかというのを統計モデルに表しました。 その相対的な、えー、応力の、えー、蓄積率の変化というのを VT という関数で表しまして、まあ、このように応力が蓄積して地震が起きるのは変わらないんですけれども、えー、その、えー、蓄積レートが、えー、時間とともに変化していくような様子を表します。で、これに対しまして、えー、統計モデルとしての扱い方は、先ほども申しましたような、この VT、蓄積率 VT に沿った時間変換を行いまして、 時間変換することによって、前のページで表しましたように、ある程度等間隔に地震が起こるような様子へと置き換えることができて、で、さらにそこにブラウンドの格乱を加えることによって、時間変換後の、え、の繰り返し発生間隔がえ BPT 分布に従うという形で、モデル化することができます。このような形で統計モデルに表して、え、で、先ほどのような、えー、 大地震に伴って、その蓄積率が変化する状況を踏まえた、え繰り返し地震の解析と予測を行ってまいりたいと思います。では次にデータに関する説明です。えこちら、えっと、気象庁の震度計で計測された地震波形記録から、同一の震源で起きたものと推定された5つの繰り返し系列のデータを解析いたしました。 こちら、えっと、東北沖に分布する、こちら1、2、3、4、5という5本の系列でして、え、いずれも、えっと、割と、え、沿岸沿いに分布しております。えっと、東北沖、え、2011年の東北地方太平洋沖地震の震源域が、この沖合のあたりにありまして、そこから少し外れた端っこの方で、です、にあるんですけれども、え、東北地、もう2011年の以降、その余震活動で非常に、え、間隔が狭まっている、え、ものとなっています。 こちらの図はそれぞれの系列の発生時刻とその発生規模を表しております。縦軸がそのマグニチュードを表しておりまして、いずれの系列もだいたいマグニチュード5くらいの地震が起きています。マグニチュード5くらいの系列がある程度、えっと、2011年の前までは割と周期的に発生していて、それが2011年以降はドドンと密集して発生して、それがだんだんと間隔が広がっている。 ようなな状況になっておりますこちらのデータにつきまして、2019年末までの発生状況を解析して、それに基づいて、2020年以降の発生確率を予測した結果について示してまいります。では、この中でまずこのグループ3というのが、えー、全部で16個、えー、繰り返しが地震が発生しておりまして、一番解析し や, しやすいことから、まずこのグループ3の解析結果について、 お見せいたします。モデルとしましては、2011年の東北地方太平洋沖地震の発生時刻を t メインと文字で表しまして、この t メイン以前の時刻では、定常的に近い繰り返し間隔で地震が起きていて、その t メインの時刻以降は、先ほどのよお見せしたようなべき関数の形で、時間進行が急激に早まって、それに沿って、 繰り返し地震が起きていくような、まあ、このような形で黒い波線を推定しております。具体的な関数形としてはこのような形です。現時刻 t-、本震の発生時刻 t メインプラスパラメータ c の t 乗分の k という形でべき関数として定義しております。この形で、この3パラメータ k、c、p、 および、この繰り返し自身従う、の発生間隔が従う BPT 分布の平均パラメータ μ、そしてバラつきのパラメータ α、この5個のパラメータにつきまして、最右方でパラメータの推定を行いまして、え、た結果が、で、それを図に示した結果がこの黒い線で、さらにこの2020年以降の、の、え、時間進行も予測した上で、この μα というパラメータに従って、 将来1年間及び3年間の地震発生確率を評価しますと、将来、将来1年間の発生確率が 2.8%、3年間ですと 89.3% という結果になりまして、割と直近で2019年に地震が起きているので、1年間で は, は, は発生する確率はごく低いんですけれども、3年間で見ると非常に高く、3年以内には非常に高い確率で起こるという結果となりました。こちらは、 2011年以前の普段の発生状況を見ますと、だいたい5、6年、6, 6年置きぐらいで地震が起きていまして、その平均パラメータ μ の値もおよそ約6年となっています。それに対して、この東高期地震の発生以降は間隔が非常に短くなっていて、2020年になった今でも、もう間隔はだいたい3年以内にはまた起きてしまうといった形で非常に間隔が、 2011年以前よりも短くなっているという状況が続いていることがわかります。えっと、じゃあ時間が乗ってきましたので、えっと、まあ、他のグループ1から3につきましても推定、1、2につきましても推定しますと、このような形になっておりまして、えー、こちらグループ1、2は発生回数が、のデータが十分に多くないので、グループ1、2、3で全部合わせて、えー、一部のパラメータを共有した上で推定、 しておりますそれで、また同じように1年年間発と3年確率をそれれぞ評価しておりますでますでたグループ4、5につきましても、えー、こちらも、えっと、グループ1から3は地理的な近さから一緒に扱いましたけれども、グループ4と5は福島沖の方に位置しておりますので、こちらは離れたところで、えまた、 え、近いもの同士でグループ化して、一部のパラメータを共有して、最右推定して将来の速を行っております。一応そのグループ 1, 1から5まで全部パラメータを共有して推定するということもやってみたんですけれども、えー、当てはまりの良さを赤いけ情報量基準 AIC を用いて比較すると、グループ1から3、4と5を、えー、を別々に え、解析した方が AIC は良い結果となりましたので、地理的に近いもの同士でまとめて解析して、遠いものとは一緒にしないという形にした方が、当てはまりは、当てはまりや予測精度は良 い, いという結論になります。ということで、最後に結論として、大地震による誘発、余震誘発効果を時間進行の、相対的な時間進行率として取り入れた 繰り返し地震に対する統計モデルと予測手法を提案いたしました。提案手法を気象庁が推定した5つの繰り返し地震系列に適用して将来の地震発生確率を評価しました。今後の展望との一つとしては、えーまあ、今回その、えー、と予測検証がしやすい比較的ち中規模の繰り返し地震に当たりましたけれども、えー、ど同様に、えー、と東北の海域 で, きで起きているより大きい規模の 繰り返し地震というのもありますので、そちらにも推定した結果を適用することで、えー、より大規模な繰り返し地震の将来発生確率について、えー、評価がどのように 変, 動変化するかという部分についても考えていきたいと思います。はい、以上で本発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。